こんにちは前回庭木手入れのタイムラプス動画をアップしたところ内容の詳細を知りたいというリクエストがありましたので金木星の強剪定についいいてて手元カメラを交えて取り上げたいと思います10月5日の時点で花が満開でしたので1週間ほど待ってから手入れをいたしました。 強剪定は太いところでバツバツ切るもんだと勘違いしている方が多いですが木を征服したような気持ちでやる作業ではありません木には大変ダメージですからこんなに大きくしてしまって申し訳ないという後ろめたい気持ちでやるものです私は仕事ですから仕方なくやりますが今回の強剪定も今後の管理を 楽にするために骨格を作り直すための作業です素人の方がむやみに強剪定に手を出すのはお勧めしませんまず剪定の計画を立てます左サイドはこの辺りまで詰められそうですね右サイドはこの辺ぐらいまでは詰められると思います そのまま上行って、このぐらいの輪郭か、もう少し下まで詰められると思います東側の面がえぐれていてだいぶ格好が悪いですねこの辺りの輪郭になるかと思います 中の方を見てみましょう前の人が切ったのかお客様が自分で切ったのかまずい切り方ですね大きな弓枝もたくさんありますねこれは内向枝ここの交差枝も厳しいですね。 右側を切るようだと思いますけれども右にいってる枝を残して切るか下まで切るかですねこの辺りもものすごい密集ですね大きな忌み枝を抜いたらそれだけで相当透けてしまうのではないかと思いますそれではまず 左側の後ろからやっていきます。 先ほどの細くて長い内向枝をまず抜きます外に向いている小枝は残しましょうか絡み合っていて引き抜けないので周りを少しずつバラしていきます これだけでちょっとした苗木になりそうな大きさの枝です。 サイドの部分がどの辺で形がつくか切ってみています。 まずここで切ってみますか。 この交差枝もなんとかしなきゃいけません。 枯れ枝を切ります雑に切った枝が傷んでしまったものですねこれもですねいい加減に切った枝はやはり中が傷んでいますこんな切り方をしちゃダメですね余計な仕事が増えるだけです 長時間のご視聴ありがとうございました。